いう時に大変失礼いたします。おはよございます。こんにちは。私、斉藤みくは木村園してまいります。自由民主党公認斉藤みく斉藤みくでございます。こんにちは。時に大変失礼いたします。こんにちは。どうぞよろしくお願いします。えー、区議候補には斉藤みく斉藤みくでございます。お騒がせをいたしております。えー、本町の商店街にお邪魔いたしまして。どう 続きまいたして、えー、は2人とも学校現場で働いていた経験があります。 元教師の経験で頑張ってまいります。そのため に, に候補は鈴木哲次。鈴木哲次。ともとも私は自由民自民党渋谷総支部推薦。こんにちはこんにちは。副町候補の鈴木哲次。教員の経験を有しております。私は教育が変われば渋谷の街が変わります。